京都駅から近い場所に女性の守り神として有名なお寺があります淡島堂総督寺です淡島さんと呼ばれ親しまれていますここは良縁、子ら安産祈願で多くの女性がお参りに来ていますまた子宮内膜症や菌種、更年期障害などの婦人病の併有手術の無事成功、術後の回復 家族の健康などの祈願に来られる方もいます俳人のヨサブソンや画家の富岡哲斎も参拝に来ていますヨサブソンは娘の病気平諭祈願に訪れたそうですここは人形供養のお寺でもあります境内には人形供養のために持って来られた人形がたくさん飾られています人形。 ぬいぐるみ、フランス人形、こけし、五月人形、招き猫、はごいたなど様々な人形があります物にも心や命があると考え人形に対して今までありがとうという感謝の気持ちを伝えて供養していますこれらの人形は神殿で供養します 今日もご覧いただきありがとうございます高評価・チャンネル登録よろしくお願いしますではまた次回お楽しみに